皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。スペシャル福引き券が、またたくさん増えましたので、少し減らしに来ました。スペシャル福引きでもらえるお花ですが、だいたい1個6万ゴールドくらいなのは変わってないですね。10本セットで出品するのが、ドレア勢にとって助かるのかなと、なんとなく思っています。これで60万ゴールドになるのは、かなり美味しいです。 それで他の花の値段も調べていたんですが、相変わらずな異変がまだ続いていました。知っている人は知っていますが、カスタードの値段だけが異常におかしいのです。その理由は、多分これだろうというのが通説になっています。つまり、スペシャル福引きで交換するときに連打している人が多いから、一番上のカスタードだけ異常に供給されるという推測です。交換するときに、カーソルをどこか一回押すだけの作業で、都合6万ゴールドの差が生まれてしまっています。